皆様おはようございますルミナスタジオでございます北海道を拠点に実写ビデオブログと AR スタイルのバーチャルユーチューバーコンテンツを配信しておりますそして私バーチャルユーチューブクリエイターの照成功用ですリアルでも北海道各地を巡るほかよくあるユーチューバーコンテンツをリアルとバーチャル双方でご案内いたします 代表作のザ・ルビナス・ダイアリーシリーズは、2010年から続くアドベンチャーゲームスタイルのビデオブログ。道内観光庁とのタイアップ実績を持つ観光・商品紹介・アウトドアなどのオールジャンルの作品です。2018年よりスタートした新シリーズ手ぶなり紅葉の一番いいバーチャルユーチューバーは、今日の VTuber がこなさないような独特のアプローチを目指す作品。 古典的ながらも扱いやすいクロマキー合成でリアルにアバターを召喚します。個人映像制作を新しいステージへ引き上げるルミナスタジオ。ぜひチャンネル登録してチャレンジを続ける作品をお楽しみください。